はいということで今回の動画なんですけどオープニングを取り忘れてしまいましたよということでね今回、まあ、自分の悩みとして、まあ、離れ目目が離れてるっていう点があるんですけど最近 YouTube で見つけた離れ目を治すマッサージっていうのを見かけてそれを1週間続けたらどんくらい変わるのかなってことで1週間やったのでそちらの映像をご覧くださいどうぞ はいどうも、ろうです。ということで、まあね、あのー、離れ目トレーニングっていうか、離れ目を強制するマッサージオを、まあ、1週間ちょっと、まあ、1日2回ずつくらいのペースでやってたんですけど、まあ、そのね、だって1週間くらい経ったので、今回、ね、向ってということで、どうでしょうかっていうことなんですけども、変わったかなちょっと今、あのー、ちょっとだけ、アイメイクしてるのもあるんですけど、変わったかな でもまあ、なんか自分的に多少なりとも変わったかなっていう感じがするのであ、マスクしてるなちょっと目だけ分かりやすくするため口元のニキビとかあったらみんなそっちばっかり見るから目だけのせてんのどうでしょうかでも自分的になんかなんかねメイクなしでも普通にちょっとはねほんとに 12mm の差だけど変わった気がして。 まあね、これって実際骨の矯正だから1日2日でもやんない日があると戻ってきたりするわけで、ね、だからちゃんと今一応毎日絶対毎日お風呂上がり続けてるんだけどまあ、ちょっとね目が離れてる方はちょっと実際やってみてからやってみる方がいいと思いますその方がね治ったら治ったらラッキーだし治んなかったら治んなかったりしょうがない治ったらラッキーくらいの感覚でいいと思いますだって目を離れ目の整形ってもう目頭切開とかいうあれしかないから ぜひ、気になった方はやってみてくださいちょセンターパートやってみたけど似合わなすぎるな<笑>はいということで太郎でしたあこれあの松坂通りじゃなくてあの、坂口健太郎風メイクしてたんですけどプライベートでね全然似てないっていう<笑>はいということで太郎ももっとイケメンになれるように頑張るので皆さんも可愛くなったりイケメンになれるように頑張りましょうはい太郎でしたバイバイ僕の楽しみは